はい太郎ですということで光光飛びすぎてんな。はい、はいい、ということでですねあのー、今日6月22日なんですけど昨日は、えー、アバンティーズのつりめくんの誕生日でした。ということでねあのー、その時にあの、誕生日と言ったら何だってなるとまあ、僕の実家とかだったら誕生日にはケンタッキー寿司、ケーキの。 3種の神器がねこうバーッと出てくるんですけれどもまあ一番ね誕生日の醍醐味って言ったらケーキじゃないですかでケーキなんですけれどもケーキをね買いに行った時の話ですで当日の3時くらいにケーキを買いに行ったんですけれども僕がね最近生きってスケボーを乗り回してるわけですよスケボーを乗り回しながらそのーケーキを買いに行ったんですけれども家から出て まあざっと1 0ルくらいスターって滑ってたらなんかちょっとブレーキの練習をしてたんですよこうやって板がこうあるとすると裏側のエッジをこう蹴ることで地面に擦りつけながら止まるみたいなそういうブレーキを練習してたら思いっきり焦げてでここの見えるかなここも傷だらけの傷になっててあと膝のもうほら膝のあざもやばくてこんななって今今更ねうわやばと思ってこう正面からザッて。 え、野球のヘッドスライディングみたいな感じぐらいに思いっきりこけて血とかついたまま服くもんもないからそのままねケーキ屋さんに行ったんですよでケーキ屋さんに行ってとりあえずついて「すいませんちょっとティッシュとかもらえますかねちょっとスケボーいきってたらこけちゃって」みたいに言ったら「え大丈夫ですか?」っつってそのマキロンとかばんそうこうとか全部用意してくれたよねもうめっちゃしかも可愛い若い店員さんでもうすげすげーってなっちゃったんだけど で、普通の買う予定のなかったケーキもちょっとお礼としてねお礼として「すいませんこのケーキください」っつってその店員さんにおすすめを聞いて「店員さんのおすすめなんですか?」って「それ買いますわ僕」っつっておすすめのケーキを買ってまあこう手に持って帰るわけなんですけれど も, もう帰るときはこんな美味しそうなケーキを持って転んだらもうどうなったもんだってことでねもう乗らなかったんですよ。時間がかかったんですけどてて帰りましてで その、途中でね信号待ちの時間がありまして、ね、で、信号待ちの時間の時にちょっと手に持ってると重いので下に置いとったんですで置いとくとまあちょっとは乗りたくなるじゃないですかこうの乗るだけ乗るねもう滑らず乗るだけ乗るだけで乗ってたら思ったより坂でそこでね軽くこけちゃってツソッてこけちゃって<笑>ケーキがと思ったんだけどケーキだけはもう守ったみたいな か軽くこけたけどケーキだけは守ったみたいな感じになってで、家着いたんだけどその、家着いてケーキを開けてみたらべっこべこにこの<笑>箱の外側にクリームがめちゃくちゃついてるって<笑>落ちない<笑>はいということでスケボーに乗りながらケーキ屋に行ったら大怪我した話でしたそして店員さんが優しかった話でしたそしてケーキを倒してしまった話でしたということでしたなるほどでしたちょっとね動画のネタがなさすぎるので こんな動画になりました。ごめんなさい。ということで、最後膝の後でお別れしましょう。バイバーイ。痛そう。